みなさん、こんにちは。アフタビトミュージックスクールギター科講師の瀧田でございます。今回の動画では、1万円のギターと30万円のギターを弾き比べてみようかなと思います。というのも、みなさんからよくいただく質問として、高いギターと安いギターって何が違うんですかどう違うんですかそんなに違うんですかという質問がよくあるんですよ。なので、この動画の中で高いギターというのはこういうものなんだと、安いギターというのはこういうものなんだなんていう話をさせていただこうかなと思いますので、<笑>ぜひ参考にしてみてくださいませ。もちろん 音も鳴らしていって弾き比べとかもしていこうかなと思いますので楽しんでいただければと思いますそれではまずそれではまず2本のギターを紹介しようまずは1枚代表フォトジェニックああ他のズを許さんのキング・オブ・安ギターこの安ギターにかなうものはいないっていう感じで<笑><笑>えっとフォトジェニックの ST180 というギターでございます まあ、現時点でこれよりも安いギターはもちろんあるんですけれども、やっぱりその生産台数とか、球数とか、販売台数、あと知名度に関して言えば、本当にピカイチでございます。まさにキング・オブ・安すギター、キング・オブ・安すギターの称号を授かるために生まれてきたといっても過言じゃないくらい、このギターが安すギターというカテゴリーを作ったといっても過言じゃないくらいに、もうすごいキング・オブ・安すギターです。本当もこれの右に出るものはないないです。 ちょっとロゴが昔のやつなんですけれども、ポトジネックの ST180 というギターでございます。これが1万円のギター。だいたいお店 で, お店で買おうとすると、1万円でお釣りが来るかなくらいの価格という感じですかね。でそれに対して、こちら、30万円のギター代表、す、え、で、ー、に分かった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、バンザントでございます。バンザント、STVR2 というギター。なんと。 この定価が29万7千円と、高って感じですよね。29万7千円 ?29 万7千円<笑>とまあすごいこの極薄ラッカー塗装仕上げとか、このすごい素材をこだわり抜いたネック、加工にすごいこだわりを持ったネックみたいな感じで。で、このヴィンテージ加工とかもされているんでこので、ね、このレトロ感といいますか、使い古された感とかもいい感じになっておりまして。まあ、すごい。まだ で、34年くらいなんですけれども、すごいくたびれ感になっております。まあ、僕が酷使しているこというのもあるんですけれども、買ったばっかとは思えないくらいくたびれ感が半端ない、まあ、そんな感じのギターでございます、えー僕の。僕が買った車よりも高いギターでございます。一応、新品定価が29万7千円だけども、お店で買おうとすると25万円くらいで多分買える感じのギターですね。なんでこんないいギター持ってるんですかね ちょっと僕は自分で疑問なんですけれども、まあ、そんな感じです。こちらは高いギター代表でございます。30万円はちょっと言い過ぎかもしれないですけれども、1万円代表、30万円代表という感じで、この2本のギターを弾き比べていこうかなと思います。さあ、じゃあ音を鳴らしていってみましょう。音を鳴らしていってみましょう。音を鳴らす環境としては、普通にこのベルディのシールドで、今回はホットーン の, このグラスという非常にエフェクターを通し、それで、ローランドのこの AC ・なんとかっていうアコースティックアンプにつない AC33。 というアコースティックアンプにつないで、アンプ側はフルフラットで、音を一切加工せずにお届けしてみようかなと思います。それで、みなさんにちょっとお願いといいますか、ご提案なんですけれども、パソコンから見ていただいている方はちょっとこう、画面をポチッと電源を切っていただいてもいいですか。スマートフォンからご覧いただいている方は、画面をちょっとこうパタッと伏せてご覧いただいてくださいませ。別にあの好みですけれども<笑>。 まあ、その音声だけ聞いて、ね、どっちのギターかなってこう想像したりとか、このギターはどの音がするかしらなんて、なんかそんな感じでやってみると面白いかなと思った次第でございます。それでは、今から画面を消してください。この映像を見ないでください。行きますよ、行きますよ。それでは、スタートースタートーさあどっちから、どっちから弾き始めようかなみたいな。あんまり考えたいんですけれども、じゃちょっとこっちから行ってみましょうかね。こちらから。 普通にシールドを挿しまして、アンプの電源を入れまして、まずフロントから鳴らしていってみましょう。えー、音はそのままクリーントーンで鳴らしていきます。こんな感じ。ちょっとコードで弾いてみましょう。 にしてみます。 行ってみます。ま だ, す<笑>まだ画面を見ちゃダメです。まだ画面を見ちゃだめです。もう一本のギターに行ってみます。どうでしょうか。こちらもフロントピックアップとリアピックアップの2つでちょっと音を鳴らしてみようかなと思います。まずはフロントから。 音にしてみます。 どうでしょうか。では、ちょっと画面を伏せていただいてた方は、こちらから、えー、画面を見てみてください。よーい、スタートバーンつっ て, 言って、えー、こんな感じで、今弾いたのが万山ンントでございました。最初に弾いたのがフォトジェニック、安い方のギターということです。どうでしょうか。音声だけ聴いてみた方、なんかこ自分の感性と合っておりましたでしょうか。まあまあ、正直、あのーあの、家のこの小さいアンプで鳴らすような。 小音量でギターだけで弾き比べてもそんなに違いがわからないと思います。まあ、違う音だなというのはわかると思うんですけれども、こっちがいい、こっちが悪いという判断はつかないと思います。こういうのその実力が発揮されるところとしては、やっぱりそのミッドの出方とかその音の抜けとかなんですよ。そのバンドアンサンブル、ドラムがいて、ベースがいて、キーボードがいて、ボーカルがいて、そのときにこうジャーンとやったときにどんだけその前に出てくる音かというのが結構大事な。 要素だったりとかすするんですよね。ちょっとフォトジェニックのほうからもう一回き比べていってみましょうか。うとちょっと意識して弾いてみれば分かるかなと思うんですけれども、こっちすごく抜けが悪いですよ、抜けが悪い。特にこのフロントにした時のこのちょっときのベチャッと潰れてしまっている感じ。この1弦と2弦があんまり前に出てこない感じ、分かりますかね ちょっと万のほうも行ってみましょうか。バンザン道のほうもフロントピックアップにして、ちょっと弾いてみます。音の抜けが全然違うと思います。1、2、3弦 の, その音の出方。 なんか何となくいいことがわかりますでしょうか。フォトシュニックのほうと結構その6本の弦が一つにこうグワシャーッと固まってしまって、ちょっとこう潰れている感じがすると思うんですよ。それに対して、バンサンドのほうは一つ一つのほうがくっきり出ているというか、すごい聞き取りやすいと思いませんか。ちょっと も, う回もうちょっと弾いてみますと。 1,2,3,4,5,6 弦のそれぞれの弦がはっきりとなっているのが結構わかるかと思います。<音>でも、まあ、そう言われて聴き比べると、そうかもしれないなという感じだと思うんですけれども、なん<音>となく違いはわかっていただけましたでしょうか。これがさっきも言ったとおり、バンド・アンサンブルにこの参加したとき、もしくは卓録とかでパソコンとかで録音したときに、音の聞こえ方が全然変わってくると。まあそのよく 聴く言葉としては、音抜けが悪いとか、音が潰れてしまうとか、まあ、そういった現象あるかと思うんですけれども、単純にそのギターの作りだったりとか、そのピックアップの性質にちょっとこう癖といいますか、何があったりする場合が多いんですが、まあ、単純に安いギターと高いギターをガッと比べてみると、こんな感じです。まあ、ちょっとここだけで終わるのも少しもったいないので、もうちょっと引き比べていってみましょうか。ちょっとこのホットーンのグラスという歪みエフェクターを使って、軽く歪ませて 弾いていってみようかなと思います、えーと。ピックアップをリアにして、ちょい軽く歪ませる感じで。たぶんこんな感じで軽く歪ませて弾いていくと、 高い成分と低い成分はこっちのギターはあるんですけれども、この真ん中ら辺の音がなかったりとか、もしくはその高い成分がちょっとこう少なくて、またこう音がブクシャッと滑れてしまった印象になるかと思うんですが、ちょっと聞き比べてもらっていいですか。フォトジニック行ってみましょう。軽く歪ませてカッティングしてみます。<音楽> できるだけ同じフレーズを弾いてみようかなと思います。音のはっきりする具合が違うと思います。 こんな感じです。どうでしょうか。かこっちのほうがまとまっている印象がありますよね。その真ん中ら辺もしっかりあるから、一つ一つの音が聞こえてくるし、すごいクリアに聞こえるし、まとまっている感じがすると。えー、もうちょっと弾きましょうか。今度はフロントにして。 同じようなフレーズをまたフォトジェネックでも弾いてみましょう。また同じようにピックアップを音とリアチョイスして鳴らしてみます。えー、と何弾きましたっけ、えー、とあっ、カッティングですね。 印象です。やっぱりちょっとこのスカスカする感じというか、そういうのがわかるかと思うんですが、どうでしょうか。もうちょっと歪ませてみましょうか。もうちょっと歪ませて、<音楽>なんかもうちょっとターンっぽく弾いてみましょう。どんな響きがするでしょうか。 普通にストラートが歪んだという感じですけれども、<笑>同じストラートですけれども、ちょっとこの聞こえ方、性質が違うと思います。やってみましょう。<音楽><音楽> どうでしょうか。結構、人によっては、もしかしたらこっちの音の方が好きという人いるかもしれないですね。それはそれで全然ありだと思います。ただ、さっきも言ったように、録音したときとか、バンドアンサンブルのときに、さあ、出音はどうなるでしょうかみたいな。そういうところもあるので、そういっ た, とそういった場合に、やっぱり高いギター、作りがいいギターのほうが優秀といいますか、ちょっと軍配が上がることが多いかなとないう感じでしょうか。ちょっといろいろと音を弾き比べて、はあ、なるほどね、そういうこともあるのねとためになったところで。 ちょっとギターのお話をさせていただこうかなと思います。ついでに。<笑>お今回もすげえ投げ。<笑>まあいいでしょう。まあいいでしょう。そもそもギターってなんかこうピン切りといえども、ちょっとピンと切りすぎねえかと思いませんか。ね、片や1万円で買えるギターがあるのに、片や何千万とかあったりとかして、まあ、どういうことだと思うと思うんですけれども、とりあえず100万円とか200万円とかを超えてくると、そのヴィンテージとか、 うーとあとすごいもう、ね、その彫刻とかが入ってたりとかして別の意味でも価値が多いことが多いので200万円以上のギターはちょっとこう別物と考えた方がいいかなと思います。 例えば、すごい昔に作られたストラトキャスターうそれは、ね、昔に作られたわけですから、ね、今からそれを作ろうと思っても無理なわけじゃないですか。その50年とか60年の月日が必要になるわけですよ。でその50年とか60年の月日を今から作ること、生産することは不可能だから、じゃあどうするかというと、価値を上げてお金で買うというふうになっていくわけなんです。だから、昔は20万円くらいで買えたギターも、10年とか20年とか経ったりとかすると、どういうわけか300万、400万で取引されると。まあ、それは単純に好みとか。 が、えー、とかなり左右するので、別に3000万するから、2000万するからいいギターというわけではなく、まあ、それしかないから、まあ、仕方なくそういう値段になっているという感じなわけです。なので、200万円以上、まあ、100万円以上ですからね。ちょっとその辺から上はちょっと除外と考えたほうがいいです。とりあえず、1万円からスタートして、そうですね、一つの目安として5万円。それで、えーと、10万円以上。 っていう感じでで、すかねで。上限としては30万円ぐらい。まず1万円のギターに関してなんですけれども、もうこれかんそうなんで す, すごいこう手間を省いて作られております。当たり前ですけれども、そのコストをできるだけその排除して、排除して、できる限り安くと。えー、とこの時代のポトジェニックでしたら、ほぼ間違いなく中国で作っておりますしその木に、木材に関してはそんなに厳密に剪定をせずに、とりあえず形が。 あればいい、とりあえず音が鳴ればいいみたいなイメージで作られているので、やっぱりその作りがあまりよろしくないことがやっぱり多いです。というか、1万円のギターにそこまで期待をするほうが間違っているので、これはこれで、まあ、ありという感じですよね。それで、1万円からそうです、ね、5万円、10万円くらいまで。 割とお値段に比例して、作りがどんどん良くなっていきます。10万円くらいまで作れ、出せばそこそこ作りが良かったりとかその木材、いい木材を使ってたりとかするので、結構安心という感じですね。なので、この辺に僕のいつも3万円から5万円くらいのギターを使ってくださいという理由がありまして、1万円とかだと当たり外れがすごく大きいので、ちょっとお値段に比例して、いいギターを買ってくださいという意味なんですよ。3万円、5万円くらいになってくると、 だいぶ外れが少なくなってくるので、そのギターを使ってほしいなと僕はすごく思います。1万円のギターとか、ダメとは言わないですけれども、初めてのギターとしてはちょっとおすすめできかねるという感じです。できれば10万円とか出してほしいですけれども、まあ、いきなりね、初めてギター触ります、初めてのギター買います、じゃあ10万円ポンとはいかないので、まあ、そこまでは言わないですけれども、でもまあ10万円とか出したら本当はベストですね。でまあ、そこから上なふになってくると、だんだん作りはよくなっていくんですけれども、 単純にあんまり取れない木材とか、その高級木材というんですか、あんまり使えない木材を使ってたりとか、あんまり取れない材質を使ってたりとか、あとピックアップが有名な人を作ってたりとかして、そんな感じのプラスアルファのオプションがあって、30万円くらいまでのギターがあるかなという感じです。それで、30万円を超えてくると、いよいよ作りこうじゃなくて、好みの話になってくるかなという感じです。作りこうに関しては、もう30万円を超えて。 あ30万円くらいのラインになってくると、もうハズレはほぼないと思って大丈夫なので、あとはその個体差も含め、どのくらい自分に合うか、マッチするか、どのくらい好みに合うか、そういうのが大事になってくるかなという感じです。で、まあ、1万円と30万円、そんな感じでお値段の開きが出てくるわけなんですけれども、まあ、30万円くらいになってくると、ほとんどハンドメイドなことが多いんですよ。で、ギターって楽器 ですけれども、道具ですけれども、結構この工芸品に近い趣があるんですよね。工芸品。そのタンスとかテーブルとか椅子とか、なんかそういったものです。結局は木部加工なので、その木を扱う職人さんがいて、その人がすごい丹精込めて作っていって、で美しく仕上げるみたいな。だからそんな趣が強いんですよ。例えばこの万山灯に関してもそうですよね。えー、とちょっと電源を切って<笑> まあ、この材質うと、まあ、木の材質があるじゃないですか。普通にこの木が あ, るありますよね。その<笑>原産どこだかわからないですけれども、まあ、こう木がありますと。ババババ バ, バーン。ボリ森リ森リまあこんなフォルムしないかもしれないですけどね。それで、そのギターに適する木材が、この一本の木のどこから取れるかというのは本当、それは経験という感じなんですよ。 この辺から取ればすげえい良いものが取れるかもしれないとか、この辺から取ればすげえい良いものができるかもしれない。でも、その辺は一回取ってみないとわかんないと。しかも、取った後にあこれダメだったってなった場合、どうしたらいいかというと基本的に破棄になってしまうんですよ。なので、その木にすごい詳しい職人さん、ギターをたくさん作ってきた職人さんが、この木のこの辺を取るとすごいいい音がするギターの木材が取れるかもしれない。 という缶で取っていっているわけです。それで、まあ、いい材質が取れましたとで。それを加工するのはもちろん職人さんの手によるわけですよ。普通に v i、ね、ン、v インってこのカッターみたいなの、ノコギリみたいなので切って、手を つ, つこう手で仕上げたりとかして。それで、こういうネック と,、えー、とポケットという言い方をするんですけれども、ネックとボディ の, この接着部分とか、この辺とかもすごいこだわりを見せるわけです。ストラップとかの場合はセットネックになっているので、まあ、このネックというパーツが。 ボディというパーツに乗っかっているわけです。で、ネジで締められていると。この弦の振動、ネック の, この全体の振動をできる限りボディに伝えたほうがいいとされているので、もちろんここはべったりくっついてたほうがいいんですけれども、このべったりのこだわりっぷりが半端ないんですよ。この高さ10センチとか2センチとか、そのぐらいの幅ですけれども、できる限り、できる限りちょっとでも多く。 ボディに振動を伝えるためには、根っこの形をどうしたらいいのかというのを職人さんはやっぱその肌で、手で、体で覚えていまして、そういうのを一つ一つ仕上げていくわけです。そうすると、えーまあ、しっかりとこう、ね、ボディ全体がなるようないいギターが出来上がると。ワンザントとかは、ね、本当に作りがいいから、まあ、この辺をつかみながらこうバーッと鳴らすともうすごい揺れているのがわかるんですけれども、まあ、さっき言ったそた1万円台ギターの外れのギターとかを こう持った状態でバランスを鳴らしてみると、ここが全然振動しなかったりとかします。それで、このボディ全体の鳴りが最終的にその音の良さにつながっていく。完成度につながっていくわけでございます。それで、さらにもうちょっと言うならば、もううちょっと言うならば、まあ、加工してその形ができてあ、ギターっぽいシェイプが出来上がりましたと。この万山灯に関しては、極薄スラッカー塗装という塗装になっておりまして、これがまたすごい加工のめんどくさいものなんですよ。普通にこのポットジニックの こういうのとかはポリ塗装っていって、まあ、結構分厚いんですよね。分厚いので、このボディをフックにこう、だ垂らして、バシャーそと塗れば、まあ大体 OK なんですけれども、このラッカー塗装の場合は、すぐムラが出てしまったりとかするんで、結構慎重に塗らなければいけないと、本当にもう、何ミリって言ったらいいんですかね。本当、爪よりも薄いです。僕の爪より薄い塗装でございます。 それで、声のを慎重にパバーバーバッと吹いていくと。塗装が薄ければ薄いほどいいという人もすごく多いので、ボディの振動を邪魔しな い, が邪魔しないから塗装は薄いほどいいという人もいて、まあ、そんな感じでその極薄のラッカー塗装に仕上げられていると。かといって、塗装がないほうがいいじゃんというわけにもいかないんですよ。やっぱ木なんでそので湿気を吸ったりとか乾燥しちゃったりとかしてしまっては困るので、それから保護する意味で塗装はやっぱり必要。けれども、できる限り薄いほうがいい。じゃあどうしたらいいか、めっちゃ薄くろ というふうになっていくわけです。まあ、おかげさまで、こっちの万山ンントの塗装はです、ね、この辺がボロボロになって、まあ、僕はもうすごい涙ですよ。えー、おかげさまで。<笑>いいギターなんですけれども、この辺、すごくとてつもなくショックという感じです。それで、もうちょっとこの木材の話をしていきますと、まあ、木じゃないですか、元の材料としては。だからその、 木から木材を取りました。でそれを加工をしました。ギターのシェイプが出来上がりました。でそれでネックとかも加工して、塗装もし終わって、アッセンブリーも乗っけて、完成ですってなったときに、ある程度木はやっぱり生きているので、湿気をすればもちろん膨張しますし、乾燥すれば縮小するわけです。経験豊かな人はそこまで見極めるんですよ。この木材を取って、ああ、これはいい木材だ。はい、終わりじゃなくて、 この木材は3年、4年、5年、6年、もっと言えば10年、20年、経った後にどういう表情になるだろうかと。そこまで見極めて、ああ、ちょっとパッと見この木材はいいかもしれないけれども、10年後くらいなんかちょっと駄目になりそうだから、これはなしという感じで選定をしていくわけですよね。そんなのをずっとこう繰り返している職人さんが作ったギターって考えたら、まあ、1万円ではちょっとなんか申し訳ないというか、ちょっとまあそれは無理だという感じですよね。 30万円とか40万円とかするギターに関しては、そんな感じで職人さんの手による加工だからこそ高い値打ちがついているという場合がすごく多いです。かといって別に LINE で生産されているような1万円とかのギターが悪いというわけじゃないですけれども、ね、それぞれそういう性質を持っているということです。なので、よくいただく質問、結論です。よくいただく質問として、その安いギターと高いギターというのは何が違うんですかという質問がありますが、 もうギターの形はしているけれども、ほぼ別の商品だと思ったほうがいいということです。安いギターは安いギターでちゃんと形してますし、ギターの形してますし、ギターの音は出ますけれども、やっぱ職員さんの手で作られたギターとはやっぱ比べてはいけないような存在ですし、うと言葉は悪いですけれども、僕はその安いギターに関しては、ギターの形をした何かという言い方をしているんですが、また違う商品だと、違うものだと思ったほうがいいかなという感じです。なんとなく納得いただけましたでしょうか。 なんかもうちょっと話したいことあったんだけど、なかったっけかな。ま、いっか、もう30分ぐらいできたからやめましょう。終わりにしましょう。それではさよなら、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。<笑><笑>